かげ割れた。マジで。今日卵のやつを見たら覗いたら卵がもうすぐ一つだけ孵化しそうだったので動画にしました。ねえカビ生えたかなと思って別にしといた方から生まれ始めとるね。うん。じゃ花見えそうでもわかるかな。花が今見えているのでもう少しで生まれるので。 生まれる場面はしわしは、動いとるかもしれん。そう。おなんか、今びくって動いた。あんまね〜。すごいね。ね、初めて見たの。初めてではない か, かうん、久しぶりね。でも、きっぺーちっちゃい頃やったから、あんま記憶いないかも、ね、いや〜。そうやね、そうやね。母ちゃん、すぐすぐ逃げっていう感じだね。うん どに移動させるさうる、うん、そうしようか。じゃあ、一回とみようか。そっと。うんじゃあ、ピクピク動いたの、ね。ピクピク<笑>ピクピクピクピクピクピクピクピクピクピクピクピクピクピピクピクピクピクピピクピクピクピ してうわちょっと体が見えたか は一応変わってない、一応変わってない。 取れれれっっったたたたたよう取ってならいいい、っ い, い、急に生、まね、生まま<笑>のねししうわでも瞬間は。 あ, あ、元気元 気, 元 気, 元気めっちゃ歩いてる思ったんだけどさ、うんうん、あの大きさやったらさえっ大入部いや大黒入さん影生まれたマジ生まれたうんそっちさいめっちゃかわいい今ちょうど動画撮 っ, ちゃったね気づいたら生まれてたねカメラでは撮れたけど1時間ならすぐに落せるあ見に来てもいいよ見に来てもいいよ 気をつけてこや、ようすけ慌てずに。オッケー。じゃあね、気を気をつけてねって、聞こえとるかお母さんの声。えーめっちゃ可愛 い, い。手に一回乗っけ て, てみたいな。いやまだでしょそれは一。カラって食べるんかなこの子。うん？殻。あ殻は食べないね。すごい登っとる。ちっちゃいね。はい、かわ い, い。っていうか生まれてよかった。っていうか、っていうかこの子の口のサイズに合う餌を取ってこな い, いかんやん。 どこにいますちっちゃいお誕生日おめでたよかったね、頑張ったねたくましくいくんだぞ眠いか、疲れたね よかったー生れんかと思っとったあ、どこに来たあ、あの木の下に隠れとるあの、あそこシェルターにしとるえ、めっちゃけちゃえ、ちっちゃこれから卵うん、とろっかえ、ちっちゃや卵の殻やろよっしだ、めっちゃプリプリやんとりっぷでなんかぬめるでしょ、ちょっ、うん、めっちゃ可愛いね え、すごっでもこんな、製作から高限らんじゃんそう最初はカワイじゃなかったあ、そワ灰色って、あーそうやね、ちょっとなんかもっと濡れとったしねこんなちっちゃかったんなうんん何食べるのこの口のサイズに合う 虫, 虫ちゃんや虫ちゃん大丈夫適度にバーッバーッバーッあなた捕まえる餌うん、ね、暑いけどちょっと大丈夫結構結構、まじ高速できたね ちっちゃいやつで捕まえない感じで。早速赤ちゃんトカゲの餌を取っていきますジェイこういっよこういっだけえ、マジうん、うん、こういったらめっちゃちっちゃいやつ入るめっちゃ入 る, ゃ入 る, ゃ入るうん、うん、ちょっと待って、うん、一回もう一回収穫されてるかもしれない入ってるや入ってるちょっと待って、一回入れるわでもトカゲナガちゃん な, なんか2日ぐらいは食べんらしいよ、うん、なんか、お腹にあるお腹と同じような、んうんうん い い,、ね、まま 取, れい取れてなさそうで、取れ取れんでそれ入っとるで、もうそれうん、うん、入った多分入っとると思う入 っ, 入, っと入っとる、入っとるアイがめっちゃ入っとるこのわけわからん。くして言うと、ん、外から見たらね、これねただのね、石膏だねタイルを作るそう、うん、食べてみたらマジで お、なんかほら口についたやつなんかくっつ い, っついちゃったのかな口になんかの種がねえ わ, がわかわざ殻のおうすけの足に吸収してるのこれよこれそれ入れてっちゃってみんじゃん食べるかもしれんし食べれんかもしれんでも大きくなったらき食べる何もさ、ないとこでもさガッガッて入ばいってか口の横についちゃってるよありだした アデカスじゃない。い野生の子二人が見つけました。可愛 い, いね。可愛 い, い。これが野生の子です。野生のこのヘビの赤ちゃん見つけました。今日もうちで生まれてん よ, ここでよ。お、すげえ。なん、ま、ザラザラしてる。ザラザラって。たくましく育ってねー。 ういいい ん, んそうこれぐらいでいいよ赤ちゃんとかけまだ一匹やし。